演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんさですよねはいそのいうわけで本日はファミリーマートのローストポークのチョップドサラダを食べていますピリ辛ゴマドレッシング入りということはちょっと辛めの韓国的な味付けのサラダなんでしょう下にはキャベツがいっぱいありますねチョッドプドサラダチャンネル登録ルこういうサイズのサラダをお願いしたりとうまく絡みそですあドレッシングでした、ね。にね いただきますこれ一つででで満足できるサラダスープは雑穀とよく絡んでいましたね。 今後チャーハンとか作る時に参考ににしたいですね、うん、チャーハンにキャベツ入れるかなっという気もしますけどもないですがそれ以外のおやつはシャキシャキで、ね、ローストポークもか、うん、んだ瞬間に焼き蔵とかとはまた違った豚肉のうまみが口の中にふわっと広がってきて美味しかったです雑穀が入ってる、ね、でこれなんてでも満足できるおサラダですね前の ショップのサラダの時は中にキュウリが入っていたので広いもの見ました。これはそれが入っていないのも嬉しかったです。これは個人的な感想ですけど、ね。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。全部、平年。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。